キューバはキューバそもそもキューバの特産物の農園で農園何ができたでしょうキューバキューバ暑いとこ暑いとこ暑いなんかもうキュウリとかキュウリとかなんかそのキュウがつくのしか<笑><笑>急に急に引っ張られすぎだけ急に引っ張られすぎ急に引っ張られすぎだけどハ、ね、<笑><笑>ンゴとか、えー、と沖縄の特産物と一緒トロピカルトロピカル<笑> <笑>トロピカルフルーツト ロ, ピカルトロピカルなものトロピカルなものうんえドラゴンフルーツドラゴンフルーツ<笑>すごいとこ行ったねな<笑><笑><笑>よろしくお願いしますお願いします しかりちゃんです。しかりです。お願いします。本、はい、題卒業生。<笑>卒業生。卒業生。はい。いいですね。どんな仕事するんですか、今後。まあ、もう音楽とは全然関係なく、うん、一回ちょっと社会に出てみようと思って。<笑>ね、あれ、なんかその、でももうずーっと音楽音楽してたでしょちっちゃい時から。そうです。そうです。ママが先生なので、ピアノの。うん フル音楽やって高校も音高で<笑>そのまま大学音大でああ<笑> フ, ル フ, ル<笑>フルートでしょフ ル, ト フ, ルトフルートでー歌もやって歌もやってましたピアノも弾けるでしょピアノもやってます<笑>おいもうあの花嫁修行パーフェクトじゃん<笑>え、そうなんですよ茶道もしますえ茶道もします茶道茶 道, 茶道も料理は、はい 料理はちょっと欠けてるんですけどうんうんうん、うん、<笑>食べる方が好き料理は あ, あそうねうんそうまああのジャズについて僕もあのやってるんですけどあのジャズってひかりちゃん大学の時やってたジャズ全然やった全然やらなかったっけうちの や っ, てないやってないです一応ジャズボーカル取ってたんですけど取ってたねジャズボーカルなん か, なんか俺伴奏したねなんか<笑>そうですよ伴奏していただきましたそうだねけど、まあ、ジャズジャズってどんなのって全然全然知らないですああジャズって全然知らな い,、うん、はいじゃあひかりちゃんなんかそのジャズでなんか分からないところをちょっとずつやっていこうかということで今日は何でしょう、はい、今日はブルースですか はい。ブルースって聞いたことあるんだっけ？聞いたことはあります。<笑>ああ、そっかそっか。そもそもブルースって何かあんまよくわかんない。あ、もう全然わかんないです。あ、ブルースってなんかこうブルースの説明を後輩が。先輩ブルースって何ですか？って言ったら<笑>なんて答、ね、<笑>えん、ー、の。え？ ブ ル, ブ, ル<笑>ブルースリリリーーーーーかかブブルルススしねは名前だらなっていうのはそもそもその概念がよく分かんない。 あもうなんかジャズの中のカテゴリーとかですかブルースってそうあのまあカテゴリーみたいなもんなんだけどうんとブルースやろうかって言ったらすぐ始まるワンツースリーフォーって曲ができるって感じブルース・リーとか言ってる場合じゃない<笑>言ってる場合じゃないそもそもじゃあブルースのこの、まあ、ちょっと歴史から えー、こんなん覚えてますか、1800年代三角貿易って覚えてますああ<笑>なんか教科書載ってましたね。そう、載ってた、あ、載ってたのちゃんですか、覚えてるんだ。<笑>えー、載ってた、載ってた、多分。そうそうそうそうそう、えっ、ー、と、まあ、もともとはインド航路。ね、探すために、こっちに行ったわけですよ。はいはい、そしたら、アメリカにぶち当たったわけね、コ, ンコロンブスは。<笑>で、こっちは、だから、コロンブスは、ここはアメリカ大陸だと、っていか、インと知らずにインドだと思ってたわけ。あ だからここの現状民のことインディアンって言うでしょはいはいはい聞いたことあるはいでそのこっち側でもどうどうやらここはインドじゃないらしいって気づくわけよはいはいはい、はい、こっち東インド会社って言ってこっち西インドって言われるわけああなんかなんか思い出すのそうそうそうとんでもない話だよね<笑>インドちゃうっちゅうねみたいな<笑>こっちイ西インドって言われるみたいな<笑>全く違うもんなんだけどまあ1800年代ぐらいからプランテーションって覚えてますか 覚えてないです。覚えてないです。聞いたこともない。<笑>聞いたこともない。ないぐらいね。ないぐらい。あ、いいですね。はい。プラントだから、植物。大農場経営なんですよ。はいはいはいはいはい。だから、たくさん、こう労働。労働力がいったわけ。はいはいはいはい。でも働くと。そうそう、奴隷っていうのはもうないから。じゃあ、どうするかと、こう。こうアフリカに行くと、ここ黒い。 人間らしいいい動物がいるととうこと で, です黒人をたくさん捕らえてですねこっちに連れていくわけですよ、はいはいはいはい、でこう戻るとでここ戻るとほんでここで黒人をまあ要は黒人を買うの、ねはいは い, は い, はい。黒人をたくさん集めてるところがあるからその、はいえー、鉄砲とかガラス製品とかを持ってって、はいはい、それを売ったお金で黒人さんをたくさん買うわけですよ、はいはい、れでここ持ってって現ここでプランテーションがあるから、はいはいはい、植物をこう 栽培してで持って帰るわけですよ。はいはいはい。でこれを三回やったら、まあ一生遊んで暮らすお金が手に入った と, うとかーー、うんね。だからその時にだからこう初めてこう船だ船じゃん。うんうん、で保険とかなんか海上火災なんたらかんじょう三井海上火災とか言わん。 東 京, 海上 東, 京東京海上火災とかさ<笑>はいはいはいはいなんで海上なの海にないのにさえ確かに保険会社そ う, そうそうそう俺も昔そう思っててこの辺海あんのかなと思ったことがあるぐらいでも関係なくて要はもともと船にかけるものあっ保険をですか保険だから船が沈んだ時にこう保険をかけとけばでこの時初めて株式会社ってみんなでお金募ってこの貿易しようよ でそしたら儲かるからって言ってでもその大失敗した時のために保険かけようよみたいなのができるようなそういうまあ大きなあのムーブメントになるようなう貿易だったわけなんですがで、まあ、こう3つの都市こうブラジル大きく分けてブラジルカリブ海諸国アメリカ北部のこのミシシッピ川河口あたり、はいはいはい、この3つの都市に黒人は流れていくんですね。でそのその現地の 音楽と黒人が結びついた黒人の音楽が結びついたのがこういろいろそのキューバブラジルニューオーリンズでできた黒人音楽っていうと何でしょうキ ュ, キューバはキューバはそもそもキューバの特産物の農園で農園。何ができたでしょう <笑>キューバー、うん、キューバーいとこ暑いとこえなんかもうキュウリとかキュウリとかなんかそのキュウがつくのしかも<笑><笑>急に急に引っ張られすぎだ、ね、<笑><笑>急に引っ張られすぎ<笑><笑>急に引っ張られすぎだけど<笑>ハンゴーとか沖縄の特産物と一緒トロピカル<笑>トロピカルえ<笑><笑>トロピカルフルーツトロピカルトロピカルなものトロピカルなものうんえドラゴンフルーツ ドラゴンフルーツすごいとこ行ったねん<笑><笑>いやーいいですな、なかなか。まあ、サトウキビですね。サトウキビトロピカル感な。トロピカルンないかそうそうそう、そうサトウキビで、ね。え、うん、トロピカル感ある気がするけど、そんなことないか<笑>じゃあ、あまあ、ね、サトウキビができて、サトウキビってラム酒ができるわけよ。へーラムって だからこうヨーロッパのお菓子ラム酒使うやつ多いじゃんうん多いあれだからこのキューバからこうパシ入れてたわけよへえー、キューバ で, ここでラッテンとかサルサとかあのー、キューバとかはえっ、ー、とあのカリブ海諸国いっぱいあってレゲエとかもそうラテンって言われる音楽は大体ここでできるじゃあブラジルブラジル行ってみようブラジル<笑>そうブラジル<笑> ブラジルといえばブラジルといえばブラジルと言えばサッカーそれそれはぐらい出てくるかなと思って<笑><笑>よかったあ、うん、日本の反対側日本の反対側そうだそうだそうだそうだま全くそうそうそ う, そうなんか黄色いイメージ、うん、黄色のイメージ黄色と緑だ ね, ねうんカラー、うん、そうそうそうそうブラジル ブラジルといえばだけど、うん大きな人が多いう、ね、でもサッカーだよな、やっぱり。日本の裏っていうのはいいね、それね、<笑>ブラジルはね、えー、っと農産物、農産物。農産物、うん。ブラジル、ヒント。ヒント、え、朝飲むもの。ヨーグルト。あ、牛乳。ヨーグルト、いいねー。いやーオレンジ、はい、オレンジ、オレンジ。 朝飲むものだよ<笑>リンゴパンと一緒にパンと一緒に飲むやつ牛乳牛乳きたなやっぱり<笑>乳製品好きだね<笑><笑>パンと一緒に飲むものパンとパン食べながらああな朝は あ, あコーヒーだコーヒー豆そうですよなのでコーヒー豆でサンバとかボソノバができていくわけです まあニューオーリンズというかまあアメリカ南部ニューオーリンズと言わずのアメリカ南部は何が野球アメリカ野球だね確かに<笑>サッカーでキューバはバレーボールだねあ<笑>そうなん だ, バレ ー, ボールなんだバレーボール強かった気がするけどえボルトはどこですかボルトボル ト, ボルトってキューバじゃなかったでしたウサイあボルトキューバだっけ なんかああブラジルかブラジルかブラジルか、うん、<笑>しちゃう<笑>そうそうそうそうよく知ってるねじゃ あ, あとスポーツ結構あれだねじゃあニューオーリズの農産物まあこれはちょっと難しいかな<笑>、えー、サマータイムとか歌わなかったサマータイムサーマータイムねえ歌わなかっ た, な歌歌歌わなかったあの、はい、ジャズボーカル習ってる時 歌ってない<笑>あ意外と結構みんな最初歌う曲だった、えー、フィッシャージャンピ ン, エンドコットンーズハーイっていうことで漁業漁業と綿花綿花プランテーションのために連れてこられるんですがここでブルースとかジャズができていきます、えー、じゃあそもそもブルースって何やっていう話なんですがねっ、はい、ブルースって、まあ、その精神的な意味でのブルースと 音楽フォーム音楽のジャンルのとしてのブルースとブルージーなフレーズっていう意味のブルースっていうのがちょっとあって精神的な意味ではブルースってまあ、ブルー入るっていうじゃんはいはいはいはいどういう感じブルー入るえー、なんかナーバスナーバスナーバ ス, <笑>ーバス落ち込んでる、うん そそうそう落ち込んでる感じだからそのまあ奴隷として連れてこられてるからなんかそのあ、まあ、人生すごくこうブルーだっていうかそういう形で歌いだしたものがまあブルースになるんだけど、えー、だからそのこう柳瀬ブルースで知らないと思うけど<笑>あのそうい う, こう曲があってそれは要はー要はこうもういろいろこう男のロマンっていうかこういろんなことがあって。 こうしいたげられてでもこうなんかこう大人の男のこうかっこよさみたいなイメージがなんとかこれはするんだけどブルースー精神的な意味でのブルースーやなーそえ柳瀬ブルースはあで説明する音楽フォームのブルース全く違うんで<笑>なのでブルースブルースでも何でもないんだけどその柳瀬の、うん、まあ男の生き様みたいな意味でのブルースっていう使ってるって感じへえかっこいいそうそうそうそう ブルージーなフレーズってやつなんだけどこれがこのペンタトニックスケールって聞いたことある<笑>ないです。<笑>ないか。すっ<笑>と言ってくれるから あ, <笑>あのこうこの赤がこのこれ ど, どうだとするとこれメジャースケールってわかるでしょああこれはわかります。<笑>こう発見をしたからこうやっていくとでその時にメジャーの曲なのにこの青い音を使うんですよ。 そうするとこれマイナーの音 だ,、はあ、だけど、はあ、メジャーのハーモニーの上でこういう音使うんですよ。えー、な何かおしゃれおしゃ れ, おしゃれねっこういう音を使うみたいな、えー。あとこの声とか。 まあこれげーええ家のーーじゃん<笑>確かにおどろおどろしい例えばこれブルーノートだよな、うん、スモーコン・ザ・オートだけどこれかっこいいとこれを要は、うん、だってクラシックで3度の音でこうマイナー3 こ, この音なんか絶対使っちゃダメじゃん うん、絶対ない神 さ, 神さんの音楽だからさ<笑>、はい、だけどこう、まあ、要はこう<笑>こういう感じの音遣いするとこういうこういうはね秘密のアッコちゃん」って曲知らんあっこちゃんアッコちゃん。 それって、あのう、あ、秘密のあこちゃんってブルースなのね、コード進行が。コ、えー、ード進行っていうのは、一度から一度から、これはまあ、あのう、えっ、ー、と、ドミソ。で、二段目が。で、はい、よく聞いたことない、こういうサウンド。あああ要は、なんか、もともとは、これ、なんか。 適当に歌っててブルージーな音でこう4度から1、まあ1から1行ったり4から1行ったり5回自由に歌ってたんだけど、うんうん、これをなんか、まあ、みんなでやるんだったらもうこれ1回ずつやろうということでこれを音楽フォームとして決まってて、うん、今のこうハーモニーがなるやつをブルースというのね。えー。だから、えー、ともうだから「秘密のあこちゃん」ってだからダラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ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 えー、保育園の時とかです よ, <笑>そうだよなう子森高千里が作った曲だけどあれもブルース、えーえー、あとはそのうんまあプレスリーとかが歌ってた曲とかあと、えー、ビートルズの初期の頃も曲が全部ブルース進行になってるのね。へ、えー、こういう音遣いがこのこういうこの青の音を使った音がちょっと暗い感じがするじゃん。 こういうのってジャズのメロディでよく出てくるんだけどこういうのブルージージな音いこういうのをブルージーな音遣いというだからブルージーなフレーズっていうのはこういう音を使うとブルージーに聞こえるよねみたいなまあこの音をシャイってもんではないんだけどまあでも こ, うこういうこういう音をこう使うとちょっとこの要はフラットした感じのちょっと暗い感じ要は。 暗い雰囲気をこうブルースな雰囲気を出すためのフレーズでそ の, このそれをこのブルースのフォームでやるとまあこういうジャズってこういうなんかブルースやろうかっていうと最初のここのスタートが決まれば一度だからこれがキーが C だったらこっから始まる し,、はい、ましキーが F だったらこっから始まるここが分かる。 わかりますねキーが最初のスタートの音が「ド」からから始まる か, みたいなから、うんまあ「カラオケの天井ボタン」と一緒じゃんみたいな。スタートの音だけ決まったら「よしブルースやろうぜ」って言ったら「スタート F ね」って決めたら、うん「スタートファね」って決めたら「ファ」から始めたこのファ「ファ」ファが一度だとすると「シ」のフラットが4度になって、うんうんうん、で「ド」が5になると。でやると平行移動して曲ができるじゃん。 へえー、それの繰り返しなんですか。ずっとこれの繰り返しなの。へえー、すごい。ずっとそれだけで音楽をやっていく。で、最初一回目メロディーがあって、うん、まあブルースの場合二回ぐらいあるんだけど、二、うん、回目メロディー。で、ジャズの場合はこの一の中にこうここに。 1回4入れたりとかちょっといろいろこのこの大枠からちょっと細かいとこいろいろ分けるんだけど、うん、こういう曲を演奏していくのをブルースじゃあブルースやろうかっていうとまあメロディー吹く人がブルースの何でもいいんだけどそのそのキーのメロディを適当に吹いて、はいはい、そのあとずっとアドリブでやってってで最後にメロディに戻ったら完成みたいな。へ、えー、かっこよ。という感じでやるんですけどだからどうですかなんかジャズって今までのイメージとちょっと違う でなんかもう本当に全部がアドリブみたいなイメージあったんですよああまあ一応でもだから最初の12小節だけまあ、うん、ま二、あ、回やると24小節だけがメロディーであとアドリブなんだけど、うんうんうん、ちゃんとコードの方うも追うのねうんうんちゃんとなんか形跡があるんだなって認識に変わりました、うんうん、あそうそうそ う, そうみんな結構ねそういうところら辺がねそういうふうに思うんですよ、うん、で まあ僕らがちょっと演奏した定番のビリーズバウンスっていう曲がこれがまあブルースなのでちょっと聴いてみたいと思うじゃあこれはねこのキーが F のブルースなんだけどだからここから始まるんだけどこのファからで そういうふうになってるでしょ。はい。ちょっと見直した。え、十割？十割？え？十十パーセント見直しました。ああ。すごい。十割ってあんだ。十10割百パーセントだ。<笑>あそっか。一<笑><かに><笑><笑>割って言ってね。そういうのは。一割一割。一 割, <笑>割増しぐらいってことね。一 割, 割増しぐらい。いやすごい<笑>すごい。そっか。じゃあ今俺十一点ぐらいだの？<笑><笑> んともと10点だったら11点じゃ<笑><笑>確かにじゃあこれを重ねていくと100点に近づいていくかなと思って<笑>、はあえー、意外でした意外でした意外でしたでも、うん、光ちゃんはでもジャズは聞いたことないから今の知識なんか初めてじゃ初めてですはいこういったものがまだまだこれ導入なんで<笑>やしっはいっぱいあるんで<笑>まあいろいろ解説をしていきたいなと思ってるんですけどはい、うん、そうですね はい、いいですねいい感じであの10割増しとか言ってもらって10割も す, すごいなと思った。<笑> <10割> <笑>それはあの音楽関係ねえから。音楽関係ないとかも知識がなさすぎてやばい。いやいいそ れ, がそれぐらいがひかりちゃんファンいっぱいできるんじゃないかなと思って。<笑>まあこんな感じで ちょっとずつやっていきたいと思います。は, い、は, い, はい、またじゃあちょっと忙しいかもしれないですけど、あのよろしくお願いします。今後と。わかりました。はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。